演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はちこちらファミリーマートのお母さん食堂冷凍食品をいろいろ食べてみたいと思いますそれからシューマイたこ焼きチャーハン唐揚げですねで こ, こにあるとタン麺があるんですけどこれは一番時間かかるのでちょっと今やってるところです うん、先に食べちゃう、これ待ってたら、他の料理冷めるので、では。チャンネル登録よろしくお願いします。まず唐揚げからいただきます。うわもう中華もどれも美味しいな。そしてどこか安心感がある、そんな味ですね。もっといろいろ食べたい。ラストの汁なし担々麺出来上がりました。赤赤としてて辛そうですね。それでは、いただきます。 思ったほど辛くはなないんだなこつるつるつるつるっちにで麺も楽しめるないや麺も楽しむのがいいかな最初に食べたこちらの唐揚げは噛んだ瞬間にお肉の旨味みがふわっと広がってくるだけではなくてちょっと刺激のあるスパイシーな感じもあって美味しかったです、うん、結構大きかったので食べ応えがあったのもいいですねでその次に食べたこちらの本格シューマイこちらは肉厚がで中身がたっぷり詰まって シューマイを噛んだ瞬間にリコニコお肉の場面みがぶわっと広がってきましたラー油とか欲しくなっちゃうようなそんな味ですねこれも結構ボリュームがあっておいしかったですはい次お出汁の効いたたこ焼きこれはたこ焼きの以前に食べたとろとろたこ焼きとはまた違ったちょっとふんわりとした弾力のあるの食感でしたね タコはこちらの方がしっかり入っていましたがちょっとお出汁はどこいっちゃったのっていう部分があったのも残念ではあると思いますね名前負けしているような部分もありますが美味しくはありましたチルドと冷凍のどちらを勧めるかと言ったらこちらの冷凍の方を勧めますねでこちら札幌の巡礼監修お母さん食堂チャーハンはもう中華の旨味の効いた お米やチャーシューが口の中でふわっとその味を広げてくれましたなんかぶわっとばっかり言ってるな自分もっとボキャブラリー増やさないとってそういう内ちわネタもいい結構またボリューム量もあって食べきるのは満足できましたねうん違うハードバーを探そうとして瞑想してるな自分これも美味しかったですそして最後に食べたこのモチッとショーガーのしょうがの汁なし担々麺 とかもついてたんですけど辛さは赤々として辛そうにするとありましたがそこまで強烈ではないですねだからピリピリくるんですけどあーってなるような悶絶するような辛さではないどちらかというとモチッと食感がなってるように麺の食感で勝負しているような印象ですなので本当に弾力のある平たい麺で美味しかったです名古屋のきし麺に近い感じかなただ辛さはもうちょっとあってもよかったかもしれないですねでこの中ですと自分はうーん こちらのチャーハンが一番お気に入りでしたもっと食べたいと思えるおとてでも美味しいチャーハンでしたのでこれを代表としてこちらの点数とさせていただきますうん結構くるなというわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演